アリの面白さをあなたにジオンエンターテイメントです、えー、ジオンエンターテイメントの時間がやってまいりました、えー、ジオンと言います、えー、本日ですね、えー、新しい種類の、えー、アリをお迎えしますと、ね、その種類は、ねまあ、到着した時に、ね、発表しますから、えー、とりあえずは到着を待ちましょう はい、えー、たった今ね、えー、新しいアリが届きました。今回お迎えしたアリはですね、タルサータブルドッグアリという、まあ、ブルドッグアリの一種なんですけど、あのブルドッグアリとはちょっと違う種類なんですね。あの、多摩動物公園で飼育された記録もあるらしいんですけど、それによるとなんとですね、数多くいるブルドッグアリの中でも、特に凶暴な種類らしいです。えー、楽しみですね。 じゃあ早速開けていきたいと思いますはいダンボール箱の中発泡スチロールの白い箱が出てきましたねこの中にタルサータブルドッグアリがいるようですあとこれも開けていきたいと思います おいはい、はいはい白箱になったらこの中の黒い緩衝台の筒が出てきましたねこの筒の中に間違いなくいますね<笑>それではこの筒を開けていきたいと思います緊張の一瞬ですねそれでは一応 い, いきますよ出てきたよし ああああいましたタルサダブルドクガリ見えますか見えますかなあ怒ってる怒ってる怒ってる怒ってるちょっとまだ暗くてよく見えないかもしれないないんですけどはいご覧くださいタルサーダブルドクガリです怒ってらっしゃいますえー 無事に届いてくれましたねなんかたま卵ありますね卵のある状態で送っていただきましたそれでは早速ねこのタルサータブドッカーリのセッティングの方をしていきたいと思いますかわいいですね、はい、こちらがですね、えー、昨日セッティングした餌場になります この中にですね、試験管ごとはブルドックアリを入れていきたいと思いますカリクリって怖いなちょっと緊張で手が震えておるんですけれどもはいまずセッティングをいたしましたただこのブルドックアリですねすごくこの目がいいんですね だからこのままだと落ち着かないのでこ の, この上からですねアかセルシートをかぶせて目が見えないようにしますあれに限らず虫って赤い光が見えないらしいのでアかセルシートをねかぶせてやるとあの真っ暗と同じ状態になるのでアかセルシートをかぶせてあげましょうねもう早く出せ早く出せと光狂ってるのでね早くこうセッティングを終わらせてあげましょうすげえなま引きちぎってんだこれ はいえー、赤セルをねかぶせてあげましたちょっとねなんか試験管に床材みたいなのも入れてもらったんでちょっと暗くて見えにくくなっちゃったんですけど、まあ、アリが落ち着くのは最優先ということでね、はい、赤セルをかぶせましたそれでは早速この綿の線を抜いて解放といきますか「アリのままの姿見せるのよアリの ママの姿を見せるのよえー、試験管の視線を取ってあげましたが肝心のタルサータブルドッグアリの女王は奥に引きこもってますねちょっと 早, 早くも落ち着いてきたかなゴルニーの規模としては、えー、まずこの女王が1人とあと働きアリはいなくて卵がいくつかあるみたいですちちょょっっと、ちょっとにかっ 確認しづらくなっちゃったのが難点かなっていうんです感じなんですけれどもじっくりと様子を観察していきましょう確かにざっと見た感じであの今まで論解していたあの元祖のブルドックアリに比べると性格が全然違いますねなんかこう攻撃性がやっぱり高いような印象を受けますね動きが素早いと言いますか一つ気になるのはですねあのブルドックアリってちょっと変な生態がありまして 蜂蜜とかそういう蜜さんをあげるとなぜかその器の中に砂を入れるんですねでこのタルサー沢田ー俗よりも砂入れ行為をやるのかっていう実験をねちょっと次回の動画でやっていきたいと思います看板娘が2人になるとはジオンさんの家も賑やかになってまいりましたね では次回の実験高画質の生体映像は再生リストからご覧になれます。